ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter イ, インスタフォローもお願いします現在はですねこのプレートは225度ぐらい回さないと外れないんですねでそれがなぜかっていうとこの爪の部分ですねこちらにこちらが当たってるので外れないんですね わかりますかね爪に当たってる爪に当たってる間は外れないんですねただしこれが180度を超えて225度ぐらいになると爪がなくなるもので外れるということなのでポイントはこの爪の角度なんですねはい、えー、今現在は この状態ですがこの爪をもうちょっと奥の方まで削り取ってやると角度が浅くてもプレートが2枚に外れるようになるということなのでかなりね細かな工作になるんですけどこれはね挑戦してみたいなと思いますのでやってみようと思いますで一度に思いっきりえぐり取っちゃうと取り返しがつかなくなったらいけないのでこの向かって左側はモンターナのストレッジホットパン なんですけど右側は過去の古いグリルパンですねこちらでまず練習してみようと思います 外と撮影中なので私が解説します。良い感じでカットできました。 材質がアルミなので鉄やステンレスよりも簡単にカットできました。ハンドルーターだとかは不足でしたがグラインダーだと一瞬です。さあドキドキするな。いけるかな。はい。閉じた状態では開きません。 ね、この状態だとずれても外れませんねで90度まで開いてもはい外れませんいい感じですただしそっから先に行くとこの辺りでまだ外れないまだああここか 外れましたいいですねいいんじゃないですかねいいいんじゃないですかねちょっと慎重にやったので何度ぐらいかな90度プラス30度120度じゃまだ開かないぐらいただ多分130度ぐらいまでいくと開くっていう感じになったんじゃないかなと思いますねああこれいいんじゃないですかね うん。これでいい気がしますねお。いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとね。ここあのガタガタになってるんで、ここはねあの綺麗に磨いておきたいと思います。 はい、えー、十分綺麗になったと思いますではめるときももう90度ではまるんですよねだからそうですね90度ではまりますから閉めればこういう状態で使えるで開ける時はおお、いいね90度ちょっとのとこでも閉まるのでそうだね ということですねうん、いいんじゃないですかねいいと思います とはですね、こうはめる時にはまりにくいんですよね。なんでかというとここここがさここの穴に入んないといけないんだけどさここの穴と同じ大きさだからさちょっとでも左右にずれてると入らないんだよね。 なのでここが少しテーパー状に細くなっとけば入るんだよね。今のところねまっすぐなんだけど、これがちょっとこう先が細くなってやればね、そうするとこの穴に入りやすくなるんですね。ここにね。だまあそれ簡単なんでちょこっとやっておきましょう。 こんなんでいいいと思いますよ、うん、こんな感じでねもう全然この程度でもいいんじゃないかと思うんですけどねちょっとはめてみましょうああそうそうそうやっぱはめりやすいですねあいいですねいいですねじゃあ同じようにこっちもちょっとやっときます いいかなできましたと、じゃあこれとこれねおーおーおめっちゃスムースですこれはつけるのに前みたいにねあんまり考えなくてもすっと入りますねこれね多分10回ぐらいつけたり外したりして測ったら前のね 半分ぐらいの速さになるとなってると思いますよ。前だとねこんなにスッとつかなかったんで、おーおおお、これはやりやすい。うんーいいね。これはいいですね。かといってつけた時にねこう不安定になった感じもないので。 完璧じゃないですかねとってもいいですねこれねタカナットっていうのかな 8mmm8 ボルト M8 がこうやってつくんですよねそうするとここにもつくんですよねこういうふうにつくんですよねそうするとこうをつけてやると <笑>長い長 い, いねここが2倍になりますあこれもね感じいいですよ前もつなぎてたんだけどねこれはこれで感じいいと思いますするときはこれだねこれあとで直さないといけないんだけど、ね、まだ 感じですね、あと、こいつがウロウロウロするので、これをね、ちょっとどうにかしたいと思います。これは、ある視聴者さんから、ここが余裕がありすぎるから、もっと締め込めばいいんじゃないのっていうね、この輪っかをね。ただ、今ここギリギリなので、輪っかを締め込んじゃうと、もしかしたら、出し絵がやりにくくなるんちゃうのかなそうだね、ここギリギリの大きさですよね、今。 これがねこれを締め込むというとこの、えー、外した状態で締め込むと 入, 入らなくなっちゃうからこの中で締め込んでみようかこの辺りでねこの辺りで締め込んでみますね、はい、せーのよっあいいねあいいですね<笑> ありがとうございました。視聴者さんのアイデアでバッチリでした、えー。あちこち行かなくなりました。まあ外れなくなっちゃったけどね。まあ外さなくてもいいと思うので、これでいいと思います。ああ、それでよかったんだ。ということは、ここに、はめてやって、 あいいですね。こいつがもう動かなくなりましたこっちにね滑っていかなくなりましたのでこれで外してパチンとおーいけますねでパチンと外しても滑っていかないのでこう開けた時にこれはくつるつるつるつるってね まあ、落ちていってたんだけどそれがなくなりましたいいんじゃないですかねああ良さげですねこれでおお素晴らしいな